これは英雄の物語。 ひけもに襲われし木の葉を救った英雄の 俺に気付いたか 勝つところも慎重に選ばなきゃ<笑><笑>お前の相手は俺だ ¡Ay, ay, ay! 知ることのない真実の物語序章キュ襲来。 私の攻撃がすり抜けたなんだあの術は 《やつは一体》 強大な力を前にしても臆してはならんわしらには守るべきものがある<音楽>行くぞ今こそ木の葉の力を結集し里の外に奴を追いやるのじゃ<音楽>おお 今のお前に、よそを案じる暇などない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いて、どうなる。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 ほかげの名は伊達ではないお前を倒し里を守る 当た れ, 来れ それで、ービーはお前のものではなくなったこの戦いは絶対に負けられないさすが四代目ホカゲ この俺に手傷をくれキュービを引き離すとはなだがキュービはいずれ俺のものになる俺はこの世を滑る者やりようはない。 嘘で言っているんじゃない。 アの外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。<音声><音声><音声> 飛んだのか 迫る脅威にただの一度も臆することなく大丈夫かい大切なものを守るため最後まで戦った。 ここまではなんとかできたけど俺のチャクラはもう。 守らなければならないものがある大切なものがある守るべきものがある限り俺はこれは英雄の物語。 最後まで諦めない私の愛する英雄の物語 英雄同型を背負い希望をもたらすいかに父を歩もうともいかに 苦境に立とうとも燃ゆる意志はなおも高ぶり信ずる者がために核も戦うその者英雄。 が立ち過去が未来に転じるともその名は微塵も朽ちることなく新しき時代にわ立ちを残し混迷の世に 今一度名は継がれるその者の英雄歴史に刻まれし神風その名は <笑>ラーメンラーメンしかもかがし先生のおごりうれしいってばよまあ、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからなたまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょうサイも来られたらよかったのにね 用事があるんじゃ仕方ないさ次の機会だな大丈夫だってさゆの分まで俺が食べてやっからさいや何が大丈夫なのよとにかく楽しみだってばよしかしその様子を見てると木ノ葉を救った英雄とはとても思えないな カカシ先生もそれ言うのかよこの頃どこ行ってもそれ言われてさこそばいくって仕方ねえんだけどまあお前が里を救ったのは事実だろ人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよはあ そんなことどうでもいっか今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ<笑>だな待っててねラーメンちゃん本当、どんだけよあんたのラーメン好きは。 Hmm. <sighs> hmm.、Huh. 今日は何杯食べよっかなーカカシ先生のおごりだから好きなだけー。いたおいやっと見つけたぜキバどうしたのいいか、落ち着いて聞けよ。綱手様がほかを解任された。え、ね、六代目は断蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど。 裏の人間らしい断蔵だと断蔵って確かサインを上司でうんそして以前オロチマルとの結託を企んでたやつ驚くのはそれだけじゃねえその六代目は抜け人としてサスケを始末する許可を出しやがったえどどういうことだってばよこれはまだ噂レベルで聞いただけだけどよサスケのやつは暁の一員として 雲隠れの忍びに手を出しちまったらしいササスケが暁んでなんでそんなことになっちまってんだよ知らねえよ俺だって混乱してんだ雲隠れの忍びをやったとなると大影が黙っていないそもそもサスケは抜け人だ普通抜け人は抹殺するのがセオリー今までは綱手様だったからこそ 穏便に計らってくれただけだ私団蔵に会ってくる俺も一緒に行くってばよ待ていきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよでもこのままじゃサスケはだから待てって言ってんでしょう今はとにかく冷静に行動するんだ団蔵はお前たちが特になるとお前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいるそのまま怒鳴り込めば そそれこ弾蔵の思う壺だ奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞじゃあ一体どうすればいいから冷静になれまずは情報の詳細を確認するんだ行動はそれからでも遅くはない今は耐えろ落ち着けわかりましたしかしついに動き始めたが弾蔵 断蔵様準備が整いました、うん、ついにわしの時代が来た長き時を闇に過ごしようやく訪れた後期その度お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びのよう確立してみせる。 これより開かれる五カ月会談失敗は許されぬその胸肝に銘じておけ歩取るねはは<音楽>行くぞ第一章。 五陰界だいいから冷静になれまずは情報の詳細を確認するんだカカシ先生はああ言ってたけど けどやっぱり、俺は…よし ああ。